五郎ですご視聴ありがとうございます。ん。乳酸菌くれるのちょうど、喉乾いてたんだよね。いつものやつね。ペロペロペロペロペロペロペロペロペロかわいいでしょペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペロペ では教えてくれ。乳酸菌の乳酸とは何のことだ今、お味しいになった。乳酸とは、お腹に い, いってことだ。恥ずかしいよ。ご視聴ありがとうございました。ふふ。